やる前が86。ああ、効いた。やった後が79。マイナス7センチ。最強。あぐら足お腹痩せ腹筋。インスタ YouTube で質問したら気になる部位圧倒的にお腹でした。手も足も実は凹ませることできませんよね。ただお腹って凹ませられます。要するにお腹周りは鍛えれば鍛えるほど引き締まるんです。 今回は初級者の方でも簡単にできるアブラシ腹筋。腹筋の上部、中部、下腹部。ウエストを細くする腹斜筋。お腹をぺったんこにする腹横筋。5部位に分けてやっていきます。1セット5回。誰でもできる。みんなでもできる。一緒に頑張っていきましょう。腹筋が苦手な人ほど息止めちゃいます。息止めないために一緒に数を数えましょう。まずは足を組みます。膝を持って息を吐きながら体を起こします。5回。あと。 1、2、3、4、5、反対足です、1、2、 3 4 5 8今度は足を持ち上げて上にタッチ。 高いところにタッチ12345はいよしよ引き寄せる感じでいききたよ 五五 OK い4 今度は右足を組んで左手で遠くにタッチ5回逆側12345はい遠くにタッチ1 速い速い速い速い速い速い速い速い速い速い速い速い速い速い速いい速い速い速い速い速い速い速い 1, 2, 3, 4, 5反対足あと回 1, 2, 3, 4, 5反対足もう 1, 1回です。 1・2・3・4・5・てて5うおな全体に効きましたね最後までやったよって方はグッドボタンとコメントで感想を教えてください毎日続けることで。 お腹全体を使うことができてますんでしっかり引き締まっていきます1ヶ月を目安に毎日続けてください